いいね。三十円じゃ、ないよ。三円だよ。嘘が、ばれませんかコストを十分の一って、ごまかしが、すぎませんか日本国民は、ボンクラだから、大丈夫。それに、すぐに、忘れてしまうさ。我々は、畳の上では、死ねませんね。岸田も、安倍も、政治家は、 悪人ですね電力業界のトップが電気料金を安くするには原発再稼働が一番だと訴えました原子力の再稼働というのは私は早くしてこれによって電気料金が化石燃料価格の上昇から影響を受けにくくなるということがやっぱり一番大事だと思いますので電磁電の池部会長は 自らが社長を務める九州電力の場合、石炭などの発電コストは 1kWh あたり16円だが、原発は3円で大幅に安く抑えられるとしています。